まあ、全体の外観となぜプログラミング言語を学習するのかっていうのは共通していますので、まずこの2点について話をしていきたいと思います。この授業概要は次のように書いていました。まずその私たちは複雑な問題を解決しようとする際に、問題をより小さな問題に分解して取り込むことが多いです。つまりその何かやらないといけないなと思ったときに、 まずこれをやって次にこれをやってそして最後にこれをやるといった順序立ててやるっていうこととあとその大きな問題今やったようにその順番にやっていくっていうことで大きな問題を小さな問題に分解していきます。でまた、えー、順番通りにやっていくっていうだけではなくてもしこういう場合にはこうしようでそうでなかったらこうしようっていうふうにその時の状況によって判断してやり方を変えていくっていうことをやっていきます。 でそういった手順っていうのは、一回きりのことでも、えー、その順序立てて、えー、その実行していくんですけども、同じような問題が起きたときに、あ、以前こういうことをやったから、今回も同じようにやればいいという、ある程度のその道筋っていうのを、えー、自分の中に作っていきます。そういったその手順化するっていうことは、日常生活でもいろんなことをやっているわけです。で、えーまあ、この授業はそのプログラミング入門っていうことですけども、 その具体的に Python 入門という授業ですけども具体的に Python というプログラミング言語を使いますが、えー、この授業 の, その第一の目標は目的はプログラミング的思考つまりその物事を順序立てて大きな問題を小さいな問題に分割するあとその論理的に実行していくというそういった考え方を身につけることにありますではそういったその論理的な思考プログラミング的思考 というのは、えー、具体的にそのプログラミング言語やプログラムを作らなくても、えー、ある程度は可能なんですけども、えー、具体的なプログラミング言語を使って、えー、それを実行していこうということで、えー、後で説明しますけども、えー、世の中にプログラミング言語というのは300以上ありますその中で、まあ、特に最近注目を浴びている Python というプログラミング言語を用いて持ち入れてにしますそのためには Python という言語え皆さん、あの生まれたまあ、多くの人は生まれたときから日本語を学んでますけども、え小学校、中学校から英語学ぶ、そして大学に入って、まあ、初秋外国語ということで、例えばドイツ語とかフランス語っていうのをいろいろ学んでいると思いますけどもえ、プログラミング言語っていうのも言語というぐらいですから、えその言葉を覚える必要があります。でただえそののプロググラミング言語っていうのは 先ほどの日本語、英語、ドイツ語などと違って人工的に作られた言葉です。である程度そのガッチリした曖昧性がない形で作られてるんですけども、その曖昧性がないので逆に少しでも間違うと思った通りに動かないということがあります。自然言語の場合には正しく言わなくても相手がある程度理解してくれる。 ということもありますし逆に曖昧さがあるために誤解を受けてしまうということもあるんですけどもプログラミング言語はそういった曖昧さを一切排除していますので厳格なその公文文法というのが決められていますでその公文っていうのはプログラミング言語によって異なりますのでその Python というその言語を覚えるということをやりますであとあの Python 自体の利用 利用としては多くのことがありますあの例えばそのサーバープログラムを書いたりその何かその人工知能のプログラムを書いてその画像解析をするとかあとはその何かの操作を自動化するとかいろんなことができるんですけどもそのあまりにもその買ってやれることが多いのでデータを処理 するための簡単なプログラムを作成するということを中心に進めていきたいと思います。ただそれだけですとその今後の応用って言ったときに、えー、あ今後の応用っていうことも考えてまあ、あの後半っていうかまあ最後の数回では自分でテーマを掛けてあテーマを決めていろんなプログラムを作ってもらおうというふうに思っています。 でまあ、先ほどすでに言いましたけどもこの授業の目的はプログラミング的思考力を身につけるために、まあ、プログラミング言語の一つである Python の基 本, 的、まあ、基本的な構文を習得し簡単な数値計算、まあ、テキスト処理データ処理のプログラムを作成できるようになることを目的としていますで授業の到達目標、まあ、当然この授業 ですし私は皆さんにその単位をその与えるっていう必要がありますのでどこまで理解できたらそのこの Python 入門を理解しその単位を習得できるかというと以下の4項目を挙げています先ほどの目的と同じですねプログラミングの必要性を理解する Python の基本的な構文を理解する あと基本的なライブラリ、ライブラリが何かっていうのは、おいおい説明していきますけども、ライブラリを用いた効率的なプログラムの作成方法を習得する。あと、数値計算、テキスト処理、データ処理のための簡単なプログラムを作成できるようになるということになります。